おああああアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアア何アアアアアアアア ああなるほどね何も考えていなかったわけだなせっかくプラットフォームが VR チャットなんだからそれを活かしたコンテンツにする必要があるなそうだねおおあるぞ VR チャットは実際何でもできるサンドボックスみたいなものだからな この映像作品のプラットフォームとして利用している VR チャットは読んで名のごとく VR 空間上でアバターを通したボイスチャットができることで有名ですしかしユニ t y 5を使用して自分だけのワールドを作成することも可能とされています特にこのワールド作成ユニ t y 上での機能を使うということはワールドにさまざまな仕掛けを作ることで独自のゲームを制作することが可能なのです 現に VR 公公式がゲーームワールドを公開しております。VR 上で FPS がプレイできるワールドどっかの映画にあったようなディスクバトルなどレクリエーションには最適な公式ワールドが揃えられていますで早速やってきたのは VR 上でボーリングができるワールドロックボールこちらも公式が配信しているワールドです ちゃんとルールはねそのままボーリングやったことある方ならもうお分かりでしょう。まあ特に説明するまでもありません。じゃあ早速やってみましょう。ボールか。せっかくだから俺はこの赤のボールを選ぶぜ。ちゃんとさこれあれだよね穴に穴をしっかり掴んで。よーし行くぞ。ちゃんといいとこに立って。 このこりだな、この辺りだなで、こうだねあうやって持っあそあいっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあくあょあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっ映像あってっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあ 確認してみましょうほら見えてるそうこの視点だったらスコアが見えているわけなんです今度こそやってやるぜ<笑>そーいどうだどうだどうだどうだどうだ聞<笑> き, きよい弱わ<笑><笑> これであと二本ぶっ倒おばスペアだなスペぐらいいけるさ行くぜーせーのほいお、これいけるんじゃねいけるんじゃねいけるんじゃねいけるんじゃねそいスペアーイエーイ イ, エーイ<笑><笑>いいぜースペアだーすっほほい うわーあー<笑>せーのいこれコントロールむずいないやーなかなかうまくいかないですねただねあのこうやってあのチャットゲームでボボウリングができるっていうのもなかなか斬新ではありますよね行くぞすっ。 おっあーあーああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ <笑>そういうこともできるのねおバウンドしちゃってるし落ちたしそういどうだどうだどうだどうだどう だ, どうだそうい いかがだったでしょうか こちらがロックアンドボール VR チャット公式で提供されているボウリング場です。スコアはねまあうん気にすんな。5、はい、ね、ー連分ありますんでねお友達、えー、他のフレンドを連れてきて、ね、5人で同時にボウリングっていうのもありかもしれませんね。ペッて 飛んでででっったたたぞ大丈夫かかあー戻ってきた本日の作品はいかがでしたでしょうかもしよろしければ高評価まだチャンネル登録をしていないという方はぜひともサブブスクライブよろししくお願いいたします今回のバーチャル動画以外にも「ルミナス・アヤイシリーズ」というビデオブログ作品もやっております北海道を舞台にしたビデオブログ作品でございますのでそちらもぜひよろしくお願いいたします